さょうはこれを見に行きました皆さんこんにちは成沢ですお世話になっている田中正美先生の写真展に来ました今ここですね稲荷山公園っていうところにいるんですよでここの中にある狭山市博物館っていうですねここですねここで田中先生のオーロラ写真展が行われているということで すごく大規模な写真店なんですけどまあこういうコロナの状況なので来れない方も多いということでオーロラの写真とか興味のある方も多いと思うので今日はその写真店の様子をお届けして、えー、皆さん楽しんでいただければなと思っていますそれではちょっと行ってみますねえここ私の家の近所なんですねあ、西武線が走ってますあっちが稲荷山公園駅ってとこです ここは写真展の会場です。収拾しないとね。埼、ね、玉博物館の中に来ました。なんかいろいろイベントやるんですね。毎日毎日。一人<笑>に来てもらって。そうです ね, 大ですね。大事ですよね。失礼いたします。 はい六度四分でございます。はい、暑いっすよ。六度三分ですね。<笑><笑>はい、カナダ？カナダなんですね。これねカメラ何しゃぶしゃぶしゃぶしゃぶしゃぶしゃぶしゃぶしなんだああ。写真がでかいですね。ねえ、一番ゃぶしゃぶしゃぶしゃぶ 一番小さく て, A1? さく て, いいくて、ね、この辺りは日本書紀とかでオーロラ低移動オーロラが観測されてるってことですかそうだよね私北海道住んだ時に何度かあの北海道でも低移動オーロラが観測されたっていう話ありましたけど、ね、あこの辺は理科的なあれですね、うん、すごいなこれサイズ的にはなんてサイズですかこ れ, これは B0 でかいなあれ先 生, 先生がだってでかいじゃないですか、うん、先生180ぐらいありますよね、うんうん いやでかいですよこのサイズであのー、印刷したいんですけどって言われたらすげえ嫌ですねカメラは基本的にここがさっきだけじゃないですよねここが本会場ですかじゃあ、ね、さっきのはもうジャブ的な感じ で, でここからが本番と、うん、この服はマイナス80度対応なんでえマイナス80度ですかこ、ね、このハードウェアってこれ まあ、センセンチでよく見ますよね、これね。二、う、十、ん、度とか三十度ではね、この服は着てられない暑。暑くて、あ。え、マイナス二十度三十度で暑い。暑い。まず着ないね、これ。<笑>マジか。あ、わ、うん、かりました。ついに送る渡して、はい。あ、そう、すごいな、うん。これは見たことないね。 これないですね。初めて見ました。比較的最近ですか？最近。うん、あイエローナイフって高い山がないんでしたっけ？うん山がないんです。山もないですよね。低い山もない。湖が一人十一個？そんなに多いの？<笑>え？一<笑>人十一個？一<笑>人十一個だ。ったか<笑>そのぐらい湖だらけの場所なんです。あ、うん、そうなのこれ。湖。お温度差でも夜は常に。 それは大変だわ、うん、レンズ曇るわそれそれ大変だわーレンズるよいやーそうなんだその曇りが生半可じゃないから生言ってましたよね無理だよって、うん、天体で使うようなものでは全く歯型たない あ, あ, あ自分は今扇風機を言ってましたね、扇風機回して人間<笑>用の扇風機を<笑><笑>回してるけどそれでも無理だね こ月明かりがないときのオーロラですか、これは、うん、そう、これはオーロラの光で、うん、ちょうどグリーンにな っ, っ,、ね、ってますね、月明かりが月明かりがあるときに撮影に行ってらっしゃるんですよね、そうだね、見てると、結構月明かりの中ですげえ強いオーロラ出ましたっていう写真、結構見せてくれるじゃないですか、うん、あれってやっぱそんなに頻度高くないもんなんですよね、高くないよねこれちょうどこう月明かりをこう避けるようにオーロラが出てるのも印象的ですよね。うん、多いの 多いのそれがうん。全部じゃないんだけど嫌がるのね。こ, うこっちにこう来ようとしないからボ ー, ーええー。じゃあ月に被ることはの方が少ない、ね。少ないんですね。うん、あれこれって GH5S とかで撮ってるでしたっけ、ね？そう。そうですよね。えそれは S2 なの ？S だ。S, S。えアルファセブン S だったんですかこれ？そあこれこれすごいでしょ？<笑> 全然そんな風に見えないですね。これ動画撮っててリアルタイム撮ってて途中でやめて、うん、写真も撮っとこうって言って切り替えて撮ったやつ。ゼあロあ以上 B ゼロなんてでき簡単にできるけどあのカメラでもただしかなり大変な処理は。あそれ川なんですか。あまりにも寒いので、うん、川っていうのは少しずつ凍っていくようなことはしない。 うん、もっと寒いところからもう流氷となって一気に流れ出してくるんでへえり方が半端じゃなくて間間が3メートルとか2メートルとかの隙間になってるんで折り重なってるんであマジですか危なくてこう歩けないじゃあすぐどっとはまっちゃうんですねも大変でもハマったら危ない危なすぎるいや生きて帰れないですね、うん、そういう場所なのこの教会もなんか出やすいところなんか行ってましたけ 高, 最高 ハルゾオロラが後ろに出てくれましあ位置的にい い, い, い場所なんだでっていうところがったのミミズクいるのいるの恐ろしいあ、そうなんだなるほど後で気づいたの後で気づいた撮影してる時気づいてないへえ。で、あのー、撮影の時に見つけた時は、うん、十字架に白袋が来たあーそうでしたねそれこそありえないここに白袋本来いないからこの中でなんか特に印象に残っているものとかはあるんですか だから終 着, 終着、うん、なかなか今これを超える自分の中の作品がなくて、うん、ただすごいとかオールがすごいとかはいくらでも別に行けば出るんでいいんですけどオールだけ撮るっていうのを最初誰 も, もやるんだけど、うん、その後ねどうするかっていうところから、うん、作品が始まるんだけど、うん、自分の中で絶対にこの雰囲気がここにあるよ でもうテーマ決めてたんで、幽玄の世界、はいはい。で、この横にはビーバーがいてね、熊の鳴き声をするんですよ。へぇー。うごめいてるんですよ、この野家たちの世界がこれから始まるっていう雰囲気の中で、で、ビーバーが怒ってね、この湖面を叩くの、尻尾であ、どこか行けって言って、バーン、バーン。威嚇するんだ、ビーバーって で, でっかい寝所も。ビーバーが水面を叩くっていうのは、ありえないような音がするんで。 そうなん だ, なんだ、はい、大きな石を投げられたような感ドボンって感じですか音的にはね音的にはへえそれがこの左側で起こっててね向こうでは泣いてるしね確かにこの写真はねすごく印象に残ってるんですよここで偶然オーロラが出たから撮ったんじゃない し, こ こ, ないし、うんうん、ここで偶然オーロラが出たから撮ったんじゃないと、うんうんうん、もうここで撮るって昼間決めてあとはオーロラ待ちこれはここに北斗してしまうってことは来た 比較的出やすいんだけどここに出てほしかったんだよねそういうまあ絵コンテから勝負してるんだけどうこういう写真のうっそっていうのが分かる人は分かるわけです、うん、何って言ったらこれを見ればこれ一体どの辺かっていう位置的に南東の子ですかね南 東, 南東ですね南東側でオードラ狙うってこれあの通り越した時に 取れるってやつですか?。そう。取り越して戻ってきたと、ま。そう、真上に出る関係で、オーロラが移動するから。それによって。オリオンと合わせるオーロラが取れたりするわけな、うんですね。そうですよね。うん、確かに他の作品見ると。スバルが映ってたりとか、うん、北斗七星が映ってたりとかっていう率が高いですもんねも。もともと星とオーロラの共存難しいですよって中で。ここまでにそういうシチュエーションが。あるんです。まあ、月明かりもよるんでしょうけど。 無駄にもあるんですね撮影しててオーロラが出始めて、うん、ふっと見たらいい感じで木と一緒に撮ったあつまりそういうこ と, か意図として撮っていない狙った写真じゃないからってことかですねだから無駄なんだだからパッと見た時に「<笑>あいいじゃんこれは、うん、木と一緒に」って撮ったものなんでやっぱり作品とは言わないでこれは季節における真上を向けた時のオーロラのうん 種類だね、えー、典型的なパターンっていうのはこういうマヨネーズタイプマヨネーズタイプっていうのをう<笑>、ね、マヨネーズタイプ。こういうのこういうのうちょっとオーロラが強い日っていうのはもうこれなんかぶっちぎるようなこの後それすごいですね、うん、これ地平線ぐるーっといって渦巻きながら真上を走って繋がってんじゃないですか まあ、そうなんだ。普通じゃないですね。これは。この後期待はできるけど、どうかなっていう。あ、そういう感じなんだ。まだわ、ま、からんで、ねね、空港、うん。どういう状況なのと思いますけど、本<笑>当これね、うん。なんでこんな夜景の上にこんなオーロラ出てるのみたいな感じですよね。これで飛行機飛び出すんで。飛行機の中からオーロラ見えるって言いましたよね。よ く, よく見える。ああ、これね。 離陸してからもうすぐにずっと見えてるこれ珍しい写真ですねこれ珍しいねめちゃめちゃ雲のえ、これは標高の高いところから撮ってるんですかあ、でもイエロナヒルうんあのー、丘みたいなところうんうんうん、山じゃないんだけどねそこから撮ってるんうんこれ、あんまり見ない構ーですよね、これうんこの後結構いい赤ラウンにはなったんだけどねへぇー夏ですか、じゃあ夏ですこれ ね。うん、あでもこれは無題なんですね。でもね。うん、これはべこっち側を本題撮ってるんで。裏側を。側をあ、そうなんだ。うん、え本題の時は何を撮ったんですかその時は。これがあこれを撮ってたんですね。うん、へえ。<笑>こで裏側でそっち。あ本当だ。そこと、うん、この写真の右側と。すごい場所なんすん。結構キワキワのところで撮影してるってことですかそうこれ。そうです<笑> 川の上、凍っているかあですよねだけども、雪の花が咲いてるからあ、春にうそうフロフフンか温度が暖かくなって、溶けてその後急にんあれだね、温度下げるとこういうことこれ朝焼けですか、これはじゃあうん、もうすぐ白夜なんであ、うん、白夜もうと夕焼け空が続くんだねあ、そうなんだ、うん もうこれなんかは典型的ずっと夜中だけどもうずっと夕焼けなんですへえで空が 黒, 黒くないこれがそうかそんな時間帯なんだ、うん、時間帯っていうか時間的には何時ぐらいなんですかこれ一時夜中の一時ですあ夜中の一時白夜ってそういうもん か, かちょっとこういう状況なんでなかなか狭山、まあ、まで来づらい状況かと思うんですけど、うん、興味を持ってる方とか まあそうですね、う空いてるしね<笑>これから来ようかなって思ってる方にちょっとメッセージをいただければあーあのオーロラはしばらくね世界中、うんえー、一応言われてますけどでも実際取りに行くことがもうできないんです本当に良くても来年、うん、はまあ早ければなんていうのはありますけどそれでも無理していくようなことじゃないので、うんうんうん、実際はあの、ね、オーロラの式で 全てここにある写真を、うん、行く前にじっくり眺めて、うんうん、よし、じゃあこういうの撮ってやろうというふうに、うんうん、あの力を貯めてね、うんうんあのー、十分考えることができる展覧会なのでそういう方をぜひ見に来ていただけたらと思いますので、はい、よろしくお願いします。 なのかななんですけど結構ねうちに遊びに行った時にいろんな写真見してもらったりとかしてこの中も、ね、見たことのある写真もあれば見たことない写真もあるんですけどいまだに見たことのない写真こうバソッと出してきたりとか何こんな写真眠ってんのっていうのを出してきたりとかもう撮ってる量が半端ないんですよね刺激になるすごく刺激になる。 私自身はオーロラって撮ったことないんですよね、そのうちオーロラ撮りに行けたらいいので、ツアーとか参加しようかなと思ってた中で、こうやってコロナの影響で海外には行けなくなっちゃったので、すごく憧れの被写体にはなってきてますね、それこそ会社辞めてから、フリーランスになったら行こうなっていうふうに思ってたので。 2、3年経ったらいけるのかなみたいに思ってますけど、まあ、それまでにね、技術を蓄えて、こういう素晴らしい作品を、ね、自分も取れるようになりたいなとは思いますね。